ゆうした急に呼び出して実はバルログが金網にしがみついたまま降りてこないんだなるほど先に体力リードを奪ってから時間切れで判定勝ちを狙う作戦かさすが四天王汚いでもそんなことなら金網をよじ登って引きずり下ろせばいいだろういやさすがに本作の主人公たる俺様がそんな 2D 格闘ゲームを根底から否定するようなことできるわけないだろ誰も波動拳に付きあってくれなくなっちゃうよ それなんだけど、これからシリーズを通して、そこまで波動拳が猛威を振るうことはなくなる。そうなの。それにお前は次回作から主人公ですらない。嘘だろ。聞いたことないぞ。俺の代わりに主役を張ろうなんてやつは。そうかもな。まあ、そんなことはいいじゃないか。さっさと、バルログのやつを倒してこいよ。そうだな。波動拳。リュウのやつ、この大会で一皮むけたな。